いただけます。続のチームは無所属の皆さんです。チームに所属していない、踊ることが大好きなメンバーで行わいております。無所属の皆さんも、そしてしっくりで、いろんな衣装をそして踊ることが大好きな皆さんのチームとなっております。ぜひ皆さん注目してみていただけたらなと思います。それでは覚えていただきましょう。無所属の皆さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。 えー、浜松で活動してる三田崎と申しますえっ、ー、ともしかして所属してない方も含めて、あのー、総取りとかみんなで楽しく撮っていますで今日演武させてもらうのは、えー、3年間も撮れなかったというところがあってあの何か弾けたいなーっていうところがあったもんですから、えー、と頑固あのチーム演武で撮らせていただきた い, いと思います えー、全員一杯に演武しますのでよろしくお願いしますでは踊り子頑張れ ございます。<音楽>